ねそのねそ妊娠してる時に、はい、その自分も受けに行ったわけ。インストラクターの学校行ってたわけだし資格持ってるから当然ニコニコ大きくするよね<笑>ニコニコニコニコニコできるそしたら終わった途端に先生に勧誘されたのああ<笑><ごい><笑>あああああなあああああああああああああああああああああああああああああ はい、一緒にやろうって言われて、うん、また今度はマタニティの養成学校授業、ね、ちゃんとお勉強して偉いわでそのね同じ年に深村マタニティビッグススタジオ解決されましたスタジオが、はい、スタジオがスタジオがスタジオがました オ, オ, オ, オ, オープンしましたこの産後の体をなんとかしたいなとか思ってスタイ場所探したら失礼にも小田急線沿いにないないじゃん で、あの、うちの近くに、白日月っていうフィットネスのクラスがあったの。えー、便利。そう、そう思って連れてったの。はいはいはい。で、ウキウキして連れてったら、そんな小さい子は預かりませんって言われて。そう。せ、え、い、ー、生後まだ、何ヶ月、三ヶ月とかだったから。だから、<笑><笑><笑><笑>ほわほわいい<笑>と思って。っじゃあ、じゃあ、自分で見てくれるなら、受けていいですよって言われて、自分のそばにおいて。えー 運動したの、うん、途中でおむついながらしかもそういう時に限って「るプーするのだ<笑>もねそうタタイミングよ、ね、タイミミンンググよよよねね<笑>ねねたあれあるるだとと、ね、<笑>と思いい出うっらかまん」だけど、ね、<笑>うん、変えながら「はい終わった」っつってまたで運動するの。 できるじゃんカゴジついてなくてもできるよ、うん、だから、<笑>自分自身の近くに着くよ運搬安易な考えでも近いとね、やっぱ 子供連れて何かそのレッスン受けに行こうとか子供連れてどっかに行こうはやっぱ遠出が難しいから、うん、この時期だと特に近くにないとこうやっぱ通えないんですよねそうそうそうだからこうもう自分で一緒何より自分が一番通いやすいから<笑>すごいね3度そんなに動きたくて仕方なかったんですねうんそうね<笑><笑>ショックだったよ こ, ここ伸びる あーお腹の皮ねサンゴのね皆さんわかりますよねねお腹ぺったんこなったね生まれたからでも伸びる。そうよね悩みは尽きないですよね産後、うん、の体の、うんでま、マタニティーミックスもやってますマタニティヨガねでもちろんそのフィットネス、うん、しっかりピラティスまでそうそうええー、そうそうそうそうそうそうそうそうそう あの増やしていったんですか自分の知識とその資格をそうそうそう<笑>アタリティヨガとかはもうだんだんだんだんその後、うん、ベビーマッサージもとかあそうだ、うん、ベビーマッサージもそうだし、うん、てますよねピラティスももう全然違う団体、うん、私の周りのすごいピラティスの資格を取る人がすごい増えてるんですけど、うん、ヨガと似てるけどちょっと違いますよ ね,、うん、ねやっぱり軸を作るにはすごく芯と軸を作るにはいいって 言っもともとはそうなんだけどでもねやっぱりねやってるともっとよくばっちゃうからついでに二の腕のプルプル取りたいとかお腹かへこましたいとかくびれ作りたいとかねどんどんやりたいこと増えるからそれで増えちゃったんですねいや素晴らしいですけど ね, ね先生本当に一つ一つたくさんの資格を勉強されてでそのスタジオもやっていく中で次第2子の娘さんの。 さんもねね経験されたんですよ、ね、娘がそれでね、<笑>テレビよりね、だいぶ早く生まれたのよ、3週間ぐらい 早,、うん、早いですね、うんそう、だから実質、娘が生まれる1、うん、2週間ぐらいまで、自分でレッスン、担当してたの。そっかそっ か, <笑>そっか、そっか、まだ1ヶ月後でしょ、うん、って思ってたから、こうやってたんですよ。 できてたんですお仕事を続けれてたってことですよねそうそうそう、できますやっぱ、うん、適度な運動っていう面では、すごいそっちでも健康面でもいいってことですよね、うん、私のインスタとか見てもらったら、沖の中でね、先生と一緒に撮ってる写真とかありますけどそういうお腹のサイズでも通ってたので、うん、まあ、もちろんお医者様とご相談しながら、うん、楽しくね、運動するっていうのはね、はい、心も楽しくなりますからね、うん、そうそうそういいですよね<笑>でもちろんスタジオも続けなが ら, あら<笑> なんか何これ子供の習い事の空 手, そうそうそう空手に付き添ってるうちに、うん、自分も始めてしまい3段を取得して空手も指導してるんですか忙しいね<笑>ね空手もそうだ、うん、なんか私あの通ってた時に空手のチラシも入ってましたよそうだそ う, だ<笑>そう子供のね習い事連れてったのよ ちょうど次の子もやってて、でいつもね、こうトイレから出てくると紐結んであげてたんだけど、だんだんお母さんの手が必要なくなってきたから、おるおると思って、じゃあ私もやろう。なんでですか？おかあ い,、ね、いやるね。<笑> なでもやりただからねね<笑>アクティブですよ、ねうん、だから本当に運動してる方ってね、うん、現在は中村フィットネス ス, スタジオに改名し開設してもう20周年も過ぎ、えー、ねこれみんなにね作ってもらったんです たちが多いですから、うん、先生のところもう23年と7ヶ月って感じでる、うん、か？らそんなになっちゃったね。はいはい、<笑>合ってこれ、うん、合ってる23年すごいすご い, すごい周年ですよね、うん。アーティストだったら誰？すごいことよ20周年ってアーティストで。<笑><笑>なんか昔からね物事やめないタイプなのよ。よ<笑>それだけ長く続けられる大変なねこともあったと思うんですけど、うん、やっぱ通っててあの思ったのは本当に生き なるんですよ1回行ったらわかると思うんですけど、本当にね、明るくてニコニコしたいいオーラを放ってて、ででいずれでも情緒が不安定でも、なんか受け止めてくれる、受け入れてくれるっていう空間を、みんな欲するんでしょうね多分、うん、年齢も年齢だから、なんとなくこう、いつの間にか目指してるものが実家、<笑>あのスタジオ、実家ですあ、実家帰ってくるみたいな。<笑> そういういい感じのとところにしたいなと思ってるから<笑>あれすごい嬉しかったのが小学校1年になったお子さんが泣きながらスタジオ来てくれてお母さんがいなくなったんだよつって泣いてうしたのお母さんの言い分としてはその子がいなくなったわけなんだけど<笑>でもねママ道ではぐれていなくなって。 スタジオに来てくれるっていうのがすごい嬉しかったのよ<笑>ここ来ればママに会えるかもしれないと思ったのよね嬉しかったでそこでママたちもパーッと動いてくれるの へえは、ー、っ、ねうんまあ、なんとかちゃんこだっつってね「探せ!」とか「電話しろ!」とかってみんなパッと動いてくれるからうわすごいなみんな、うん、すごいチームプレー<笑>、うんうん、と思ってそれも感動しちゃったな<笑>いやでもそういう場所とかコミュニティを作ったのは先生でしたらねうんみんな大好き<笑><笑>周年パーティーの時だったかな、うん、私もパーティー行ったんですけど、うん、私はちょっと通い始めだったのであれですけど長年通われてる生徒さんがなんかね表彰状みたいな <笑>のね、うん、私照らして、しうん、飲みたくまれてる生徒さんとかを見ていい場所を作ってるそしてなんか も, もちろんダンサーで教えようと思ったらいつでも教えられるとは思うんですけどなんかいろんな夢がまだあって、まあ、プレイヤーとしてもこういうステージに立ちたいとかこういろんな夢がある中でいつかはインストラクターになりたいっていう夢もあるんですけど。 それをやっぱ、ね、中村先生 の, その背中を見たときにあなんかこういう未来もあるんだなとその生徒さんも、あのー、もちろんレッスン中の先生の姿とかもなんかすごいキラキラ見えてもう毎週通いたくなるし居心地が良かったので、まあ、自分の夢の引き出しができて今ちょっと置いてるんですけどいやもうそんなのもさやかさんがやったらもうめっちゃ楽しいと思うし。<笑><笑> ちょっとバ、バーバーの年齢だけど、着ていいですかって、ね、<笑>来るんかい<笑>そそやっぱりか行くよ、行くく<笑>どんな気におかん食うんだよ<笑>絶対行きたいって、みん な, なんみんな待ってると思うよ、きっと、ね、踊りたいまま絶対追うよね